各位晚安啦好久不见了也差不多一个礼拜没更新了因为我的麦克风在上个礼拜就突然突然坏掉然后因为我才刚买不到一个月所以我就把它拿去送修因为还在保固期间了他就直接换了一个新的给我所以今天是用全新的麦克风 那我们今天呢就来继续过去情吧我是想你要的是你可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以 俺もつい最近知っいよまさかああの場所にあんなでかいビルが建っ て, ていのえ糟糕さんはで 話すと長くなるが俺はユミを探しているんだそれで妹のミズつまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってなそうなんだユミお姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろうシューゾどうしてお母さんを探しに来たんだどうしてって自分のお母さんだよ なちちちいととたたょょっっあどういうご関係え問这个嘛で何あなたこの子の子お父さんかなんか 没错不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不是沒又好像很難不不不不不父不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 ども何やってんの なんで逃げようとするんだねえ警察太咄咄逼人了吧はいそこまでマーリさなん<笑>だいこれ以上お父さんのこといじめないで<笑>お父さん見た目のわりに気が小さいのだからさっきから動転しちゃってて父に代わってお詫びしますだから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 早一開始在开的时候你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看ん、你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看か。你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看你看你看看你看你看你看你看 这两个人在干嘛？我以为又要偷我的钱呢。又怎么了？又怎么了？这里有我跟真岛大哥的回忆啊。他穿着警察装的 cosplay 服<笑>。 この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだし。こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいな、お母さん。お。 从这边咖啡啡。所以咖啡你有一天没来的。你有一天没来 的, 蕩蕩的。你有一天没来的。你有一天没来的。你有一天没来的。你有一天没来的。你有一天没来的。你有一天没ら的。你有一天没来的。你有一天没来的。你有一天的。你有一天没的。你有一天没来的。你有一天没来的。你有一し没来的。你有一天没来的。 そんな年になっちまってたのか古文ならまだしも小学生の子供か<笑>想像もつかねえな<笑>古文の方が想像つかないよ過不去ら<笑>よ。おじさんはお母さんに会ったら 何をしてるんだおじさん、どこ あ, あ、あ。かよ、すてき。はあ。 驚いたな、暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。还有这样的？お、这电梯好快哦。不愧是大樓的電梯。六十层ね。 わあ、豪華。あ、お城みたいに広いね。風呂は丸ごと全部だなって大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ景気が良くて。 <笑>日本中みんな金持ちだった頃すごい。それじゃあ、おじさんもお金持ちだったのそうだ、ったかもしれないな。はい。いいですね。お母さん、手紙でね、自分のお店がモテること、すごく喜んでた、きっと、ここのテーブルとか、食器とか、全部お母さんが選んだんだと思う。 そうだなきっと高級品なんだろうが派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いているおじさんもここでゆっくりできるといいねそれはさすがに無理だな金が足りねえよ大丈夫だよだってユミオ姉ちゃんのお友達なんでしょう。お母さんもきっとサービスしてくれるよそうかそれで気が引けるだろうな 讲完话这个人就是美月啊长得有美有点神似太过于高雅的女人哎没了我還想说仔好看一下你我 お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろうならどうしても迎えに来ることができないって手紙で何回もけ聞いたんだけどそれしかユミもそう言っていたのかうんただ最後にお姉ちゃんが来た時お母さんからってこれをくれたのでもその時思った私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれない 哎啊上来不是要按密了。老板都不在为什么有人自己跑进店一来。诶我都要做什么我都都 大路人<笑>大連合ってことは山に頼まれたのか俺を狙ってるのか<笑><っ><笑><音> 現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。あ、はあ、10年前お前から預かったあの指輪だ。あ、はあ。とにかく登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯そうだ。明日セレナで話したい。<笑>大丈夫。ああ。ああ。嘿嘿，这事情变得有点复杂。お前らも弓と水剣を。いや、わしらが追っとんだわ。 そこのお嬢さんですわなんでこいつを<笑>それは言えまなんな私もお見れんごのもんですさがい桐リューさんおとなしゅうその子を私たとってな私とログネふんほなぶっちゃけ言いますわわれほどの男をこんなところで殺しとこないっすわあんたずいぶん気が生えなは俺<笑>はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ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 哦新招哎哦<笑>哦有痛有痛有痛有痛有痛有痛有痛我抓错人了 忘记被挨挨的被抓啊烦死了！我哎先把这个小混混干掉好了哎怎么那么厉害啊好不容易弃满了就會又被踢掉 我我我我，哎呀，不行了！我觉得是不是先换个这个？這旁边都是都是椅子，先拿这个。哎呀哎呀哎！ 哎呀不太好使啊。哎哎呀哎呀哎呀。到这边有饮料哎呀我要要捡饮料。哎, 一料哎剩一个人的。好剩你哦。哎呀等下我打不到他。 哎，他太会闪了吧怎么办这怎么打剩不死一个人哎呦哎呦哎没错啊我刚慢了啦好讨厌不然应该就可以直接给他一个哎哎，我要死 呃十五赶快喝个东西差点死掉。哦我回来了。哎呀在角落这落轮都是不能闪的吧。 哦他也会拿椅子。啊！天哪天哪敌人的霸体好可怕抓既然一直想就一直抓 欸哇飞太远了吧欸瑶原来躲在那个墙后面那边是厕所吗欸这样也中不行不行不行我会死掉再喝一瓶 打一下就晕了哎呀这个太强了吧哎我又晕了哎哎，要拿着我怎么打我是不是 这个礼拜没玩了所以忘记怎么打这样<笑>欸他这样随便敲一下我就晕了 <笑>没有气我那个气都气不满啊我的气我没有要拿椅子。 没规划打死你哇好难打好难打何的何的我这是我的人呢何的我的人我的人因为你妈肯偷人家钱医院啊 心臓移植ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。はあいくらかかってもいい。それでゆうが助かるならやってくれ。日吉先生お金の件はわかりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。 それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もってそれじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生、本当に手はねえのかよ。なんとかしてくれよ。何でもするからさ。医師が今、もう寝て本当に。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 その場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。キャン何歳のいくらだ三千万。用意できますか余裕だ。 哼你組長你说说你说说你说说你说说你说你说你说你说你说你て你说你说你说你说你说 やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ、まっすぐ。うんうん、邪悪の微笑。やり方は俺に任せる。あんた、そう言ったな。はい。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 塞之河源。じゃあ、由美の妹ってのがアレスの瑞稀で、おそらくは百億の共犯。そして、春香はその娘だ。行方不明だった由美はあの子にだけは会っていた。チャイチャごめんなさいキルちゃん、ちょっとおねい <笑>丁寧にね<笑><笑>セレナですあ。あの、兄貴ですかシンジかやっぱり連絡取りたくて、ほぼってたんです。そうか。今どんな状況だ実は今、風間のおやさん、連れて逃げてます。はああの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだでも兄貴。 あの状況から見て、お屋さんを撃ったのは東條界のものです。お屋さんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるところです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。国忠は在炫耀自己的手机一样。 新人给他一个好手机呢出个劲儿呢我的行机。不要吧 ?Kid you? 你看这样的 ?Yeah, 我的手机。我的手机。我的手机。我的手机。我的手机。我的手我的手机。我我我 仕方ない。例の情報屋のところに行くしかないか。ひょっとして。伝説の情報犯。犯<笑>そうだ。知ってたか。サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。西公園ああ。通称サイの瓦。ホームレスが住み着いた公園だ。 彼女はその際の川の中にいるらしいだが気をつけろよあそこは警察も不介入の危険地帯だ一度中に入ると出てこないかしらでも行くしかないな今の俺には時間がないたださ遥かのことを頼めるか<笑>ああここも安全とは言えないからなこっちで保護しようはい、こ過にな 不要再让他跟着我来欸欸。哎，没有办法进去跟他讲话吗你想对我说的只有这些吗有没有传宽感觉就是真倒老大。 いい